これはこれはシジガシジジラこれは例の例の取り機術前やったよねで前はでも実際にはやらなかったので実際にやらなかったよね どのぐらいの深さで刃を入れるとかね、うん、知りたいんですよねおそらくねこういうふうに傷がこういうあとねそういうところをこれでやっても根が出ないという、ねうん、傷のあるところを、うん、傷の巻いたあとねはい、うん、それはその部分が枯れてる 枯れてるっていうより巻いた後は木質がやっぱり枯れてるっていうかちょっとそんなに生きてないんだよね、はい、上から皮かぶってるだけで大体2 3ミリとかそんなもんですかそうですね。 これはあのファイル。ファイル いからしか出ない上からしか根が出ないから、うん、これは今下に入れてるのは、うん、下に入れてるのは下もやっぱりほら水が乾いちゃっていけないからね。うん挟むか 広間さん元気でやってんねますねここまでお湯を手にかけてましたお湯お湯を何回かどうしの盆栽たんしそうになって手に熱湯をかけて<笑>あれあれあのだけ乾かしたのよく耐えてましたねそうそうそうそうれ大丈夫大丈夫でした結構たっぷりぎゅうぎゅうにこう入れてくるなうん本当は少ない方がいいよね見た目とかってことですかうん根が短くて済むから長い分根が伸びる可能性がある、うんそう。 実はこの時期にやるんですか取り木？この時期だよね。俺の持論だけどさ、さよく6月なんかでやる人いるじゃん。そ う, す,、ね、そうするとね。葉のバランスがね崩れてね。葉っぱ振るってさ。枯れちゃうこともあるんだよ。はい、6月よりは2月とかにやった方がうん。俺はね。成功率が高いってことですよ、うんね。それの方が楽にバランス崩さずにできる。なるほど。 さっき当明さんでも聞いたけどやっぱ根が出て、うん、その後葉が出てくる、うん、って言ってたからだからこの時期にやっとけば先に根が出やすいとか、うん、そういうことなのかもまあ植物の整理そうだもんねで一応ハウスにそうまだ、うん、まだ外には置けないよね普通これやるんだったらやっぱり3月に、うん、入ってからですよね真似するなら3月にやった方がいいよと、うんうん、一般的には6月って言われてますよねだ梅雨の時期 一般的に6月にやってさ確かに葉っぱ振るわないこともあるんだけど、うん、こうにして葉っぱるる結構あるんだよね下と上のバランスがさ崩れるっていうかさ葉っぱバラバラっていっちゃって樹勢が落ちちゃう、うん、これが矢島流トリキデそ う, そ う, そうです<笑>ぜひお試しください かかか注意点とかありますかこの方法で溝にしっかりこのこれをね挟むノコギリの溝にしっかり挟む去年のさ、はい、春これ切 り, 切りすぎて枯れちゃったことあったっけこれでもねこんな細いと怖いですね 去年やってたケヤきはこの方法で、うん、そうやってたんですかケヤキの粘り作るのとか結構ね、いろいろ難しいけどこれだとこうまあ底根がないわけじゃないですか、うん、だから葉っぱ粘りも作りやすかったりするんですかね普通の取り距離、うん、うん、足んないところはね、ケヤきは根が全部葉っぱ粘りで出るっていうことは絶対 まず少ないわけ、それで、出なかったところは、私の場合は、こういうことをすると。あの、カルスが、ここ蓄積されて、太くなるのね。太くなるから、根を、ここに、履かせることができ。根を履かせる。うん、根を、紅葉と同じように、ついちゃうの。根継ぎ。うん。こ糖質継ぎでつく。うん、そうそうそう。穴開けてってことですか。そう意外と、この、元が太るんだよね、取り引掛けたり、なんなりするとね。うん でやっぱこのサイズになったらいいですもんねやっぱりうんさっき電話がかかってきて九州、はい、の人の電話がかかってきてでケーをね、うんうん、欲しいんだってで取り消したやつがいいですかそれとも取り消しないやつのがいいですかって、うん、取り消したのが欲しいなって言われてこれは。 しないうがいいっていうのをさ待ってたんだけど<笑>そうはいかなかったこの前も言ったと思うんだけど、はい、ここから下へ根っこが突き抜けて出ちゃうとさあまり良くないんですよ根が長くなっちゃう。鉢の方うまで根がいっちゃうことがそうそうそう、うんまあまりよくないと、うん、だから時々下へ行くのを切ってやるといいよねこの鉢とフィルムの間にこう入れるってことですね、うん、で も, ナイフでもね入れて切って いるもの上からしか出ない。うんね、根、うん、それが壁にぶつかって下に伸びてくる、うん。こうやって出てこれにぶつかって下へこう伸びていくと。うん、くと、うん。さらにこのこの下へ行っちゃうと長すぎちゃうんで切、う、っ、ん、てやる。間違いない芯切っちゃったりしてる。<笑>そうだよね。<笑>でこのサイズここだもんな。こ, こ, の, サ の,、ねいいね、このサイズになるいいですねこのサイズなったら。 子供やるんですか。これはあのー、あれだと自信がないので、感情白皮で。ああ、うん、長寿間に取り切った。あんまり聞いたことない。しかも結構古い。結構古い。これは勇気いるな。枯れたらしょうがないじゃん。<笑>枯れたらしょうがない。いや、そういう気持ちでやんないとね、先進歩がないもんね。うーん。まあ、でも。はい。いや、本当なんだよ。 それじゃないといつまでも同じことをやっちゃうんだよ。なるほどね、うん。これ取引するのに欲しくてさ、三年ぐらいかかったんだよ。<笑>そうなんす。うん。売ってくれ、売ってくれっつって。その人が取引するのは知ってたんですか？うん。うん。取引するんだって言って。俺にはできな<笑>いやいやできないですよ<笑>。勇気ですねどっちかっていうと<笑>これ。機、うん、的にはね今の一番いいんですよ。う、え、ん、ー。 こ, っちのこの感情白皮の取り引の方が成功率高いんですかいやそういうわけでもないんだけど慣れ<笑>なるほどこっちの方が慣れても長寿梅の取り引時代が珍しいから、うん、あの方法がハマるかどうかがわからないとかそういうことですよ、ね、そうそうそうそ、うん、うなかそうそ、ん、う<笑><拍手><笑>なうなうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう 高評価とチャンネル登録お願いします<笑>失敗したら枯れる方が多いんですか枯れますよ完璧に巻いてこないんですかん今削ってるところが巻いてこないねそんなにあの強くない強くないです長寿場合は、うん、欅とかだとミスったらこ 巻, いてくる、うん、巻いてくるのもあるよね、うん、あとこれ下は生きるんですか下はね目のケアで生きるよ こういうのがこの辺にぽつぽつ来たらね生きるけど来たらいいっすねこの辺にねいいのでも皮が硬たいからねおそらく無理だと思うよナイフ入れるとねぽろって皮がね折れちゃ う, うこんだけ古いと去年ね枝も切らないで肥料だけやってたの なんか日本でもこの頃あれだね、口なしが復活してきたね。そうですか。うん、普通にい い, い, いですけどね。うん。特にほら実がなるやつ。はい、はい。実がなるやつね。結構出ますかじゃあ。うん、ポツポツ出れてる。それもその口幅たいるけど上級者の人が買ってる。る一歳小の方が持ってるな、うんああ。あのね、根が細いね出る時の根がね、はい。だから。 じゃあ刺し木とかつくからねうんそうな気がしますよね、うん、ですか発根剤とかはつけないんですかつけないへえものによるとさ上の方から根が発根しちゃう場合あるんだよねそれで俺失敗してるからつけない上の方から根が出るこういうところあ別のところから、うん、上が出ちゃったらやっぱり 下が反応しないみたいな。割れちゃう、幹が割れちゃうとかさ、そういう風のう な, な, な, な, なっちゃうよ。よ水水に沿って発根してっちゃうから、発根剤がさ強いのかな、なんなのかな、よくわかんないけど。出てきて別のところから、ね。うん。出てくると。出てきちゃうの。そうすると木じゃなくなっちゃうんだよ。あ, あらゆるところからほら根が出てきちゃう。で失敗したことがあ。根が下手だったのかもしれないけど。それで根が下手したってことはないと思うんです。いやいや。知らないところで数多く失敗してるから。 <笑>でもねそれがあるからいろんなことができるんですか、ね、はいあのそれは言えると思います。あ、う、し、ん、長寿梅の古いのって結構いっぱいあったんだよね。 僕の友達も長寿梅取り消してさ、うん、その当時はいい素材がさいっぱいあったのこれ取り消してね100万円で売ったのいるよへえ、うん、それはすげえよくないさ今から何年前だ2二3 0年前かな20年ぐらい前か な, なか取り消するといい素材がねいっぱいあったのお好きできるほどの長寿梅はあんまり見ないんじゃないですか見ないよねこの頃は昔はね値上がりとかそういうんでね、うん、あったの そこはけないですへえこれは要は下の方がちょっと狭めに締めてるこ ん, んだけ水向け使ってるとさそんなのやる必要ないしなるほど、うん、へえ、はい、長寿梅の取りみんなハウスですよ うん、乾燥はまま、ね、まだだだねね寒寒さがないかかりり時あ る, あるもん、ねうねうん、次から次らへと<笑>取引祭そこにいる人が、はい、あの田中さんに売ったんだよね。 で田中さんが展示会に出したああそうなんですか<笑>、うんうん、ここ矢島さんのとかの俺のところに昔あったあったやつで展示にね欲しいって言われて<笑>振ったんだってなるほど、うん、いいっすよねこうやってなんか色つけた、ねうん、しもこうやって実がつけばね見、はい、物の一つとして使えるなるほどあちなみに蛭間、はい、さんとの動画撮ったじゃないですかううんう ん, う ん, うん、うん、あのあとどうでしたお客さん来ました五葉松もこういうのをね買いに来たよああ本当ですか、うん 欲しいいいいいいいっっっっっっっぱいやるると思ううううんんんででもががなくなったあなななななななくくくたたためめちゃめちゃゃゃ量減っててて全然じすかかのこれっ、うん、でまだいいのありますね結構。うん ヒルマさんも喜びます。だいぶ減りましたよ。ね、そうそうあのあれ見て買いに来たんだもの、えー。もう一個しか決まらない。<笑>